はいえー、皆さん、藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま、えっとまあ、このコンサルティングの事、ねまあ、業をやるにあたってです、ね、皆さん、おそらく治療家だと思うんですよね。で人の体に関わる健康に関わることをやっておられて、まあ、それでいわゆるこうお商売、まあ自分で集客して、まあ、経営の面も合わせてやっていこうじゃないかというふうなことを思って、ね、今日ここに来られているわけなんですけど。 で私、今日、コンサルティングの日なんですけれども、あの確実に一つだけやることがあるので、一番最初にそれをね、皆さんにお伝えしていこうと思うんですけど、まあ、結論から言うと、技術ですよ、治療技術。で理由はたくさんあります、で私、今までですね、なんでこの話するのかなんですけど、まあ、ここに価値ある治療を日本全国に広めると 書, 書いてますけれども、これは、まあ、いわゆる弊社 の, このコンサルティング事業部のコンセプトです。はい で、えーまあ、たくさんこういうねあの、まあ、こんなご時世の中ですけれども、まあ、いわゆる、まあ、経営のコンサルティングみたいなことをやってる競合他社みたいな人がたくさんいますいるんですけれどもあの正しい技術を持ったセラピストに、まあ、正しいマーケティングをっいうような言葉も私たちに書かさせてもらってるんですけれども今まで私ですねおそらくですけど、まあ、実際にもうお客さんの数で言ったら、まあ、10万人以上うちのお客さんの えーまあ、名簿があったりだとか、まあ、実際にまあ独立会議を支援させてもらう人の数っていうのはまあ500とか600人ぐらいいますでその中で、まあ、今もいわゆる日本のです、ね、生態をやられている日本の中で生態をやられている方っていうのは大体200ぐらいは今も生態としてしっかり活躍されている先生方がいらっしゃるわけなんですねでそんな中で、えーまあ、確実に言ることが何なのかというと やっぱりですね、私たちは治療家なんだということなんですよね、マーケティング屋さんだったりだとか、あとは、まあ、もう一ついうのであれば、お金になれば何でもいいということができない業種であるということをあの、まあ、年々、年々、やればやるほど深くですね、自、ま、覚、あ、していってますよというふうに私自身感じている限りであります。はいで まず皆さん、技術自信ありますか自分で独立会議を今したいと言ってげてくれないですかもうやってる人。ということはじゃあ今からやろうと思っているとやってげてくれないですか週末会議だったりとか、まあ、半年後、1年後ですよね準備されてるとかいろんな状況があると思うんですけど皆さん技術自信あるでしょうか、はい、で私の考え方ですけど、えー、技術がですね、えー、なかっても地獄で、えー あもちろん技術が、まあ、なかったも地獄だし、技術があったとしても、ですね、そこに価値を自分で感じられてないのであれば、それでも地獄です、この2つが、あの我々のこれから入っていく世界なんですね。じゃどんな技術を身につければいいのって言われると、まあ、担当直人に言うと、もうこれはもう、うちの技術、今、私、藤井翔をがやってる技術を身につけているものが絶対に一番です。これはもう絶対に自信があります。 まあ、なんでそこまで生きるのっていうふうにも思うかもしれないんですけれどもまあ簡単に話をやっていこうと思うんですねで私たちは会社本体としてはあの生理学以外の領域の技術を研究するということをグループ全体でやってるということをこの67年やってますでまあ事業の中身としてはあの、まあ、病院の顧問だったりだとか あ, あとは医療従事者の方での技術指導、えー、あとは医療の経営のいわゆる実際に病院だったりクリニックのいわゆる経営のコンサルティングも やてもっますあとは、えー、海外のお死者を中心に難病の患者様の研究、えー、今やってるのが一つはコロナのいわゆる予防の仕方これも研究してますそしてですね国際事業部でのお世界のいわゆるありとあらゆる医療の研究だったりだとかあとは医師の方の体調管理だったりとかメンタルヘルスケアこういったこともさせてもらってるんですねで2014年に始めたあまあ 我が社ですけれども、まあ、今年オフィスも自社ビルに移転しましたで従業員は全部踏まえるとグループ全体で120名ぐらいいるとサッの方の合わせているというふうな状態になっておりますで海外に事業部あるんですけれどもうちの会社はあ、まあ、56か国以上100以上のメディアにこれまで出演することができましたまあ皆さんは知ってのいろんなね えーまあ、東京テレビだったりだとか、まあ、富士だったりいろいろありますけれどもいろんなところからあたくさん取材が来ております、まあ、月に1日には取材が来るという状況になっておりますで事業部のブランドとしてはあ、まあ、皆さんご存知のとり日本統釣りアビリテーション協会とかねコンサルティング大量運動機あと教科って私が始めた、えー、生態学もしくは最近今年立ち上げた日本生態磁器学上位学会といわれる鎮う学というような まあ、そういうふうなね、造営学の部分も事業の中で展開していくということを会社全体でやっております。で、日本大体ですね、200以上、卒業生さんも含めて、いろんな方が、まああのー、今コロナもありますけれども、力強くですね、経営されているというふうな状態になっております。まあ、あのー、いろんなメディアの歴だとまだ、あ、と、こういうふうな、それだねっていう、東京テレビのものにですね、私の著書。 を取り上げてていいただいて実際に特集していただいたりだとかあとはこれはあの台湾にある梅花基金会という NPO があるんですけどそこから医療貢献証をいただいたりだとか、えー、あとはこれはですねアメリカ合衆国の設計会の方とご内、えー、いただいて、えー、いろいろ医療連携させていただいたりだとかあとはこれですね、えー、チャン・グン・メディカル・ファンデーションという、まああのー、これはあいわゆる中国にあるあの漢方を中心とした これ病院なんですけどそこの院長先生とも、まあ、医療連携させてもらいながら糖尿薬ですよね中心に、えー、研究させてもらってますでこちらは台湾にある、えーまあ、ガオドクターっていうですね台湾にあるクリニックの先生とも医療連携させてもらって、まあ、実際に訪問とかさせてもらったりとかさせてもらってですねで実際に交流させてもらったりとか、まあ、難病の患者様の研究もさせてもらっております はいえーまあ、あとは、まあ、ポーランドのオリンピック選手、まあ、これ、もインタビュー受けた時なんですけれども、このデリカさんっていうんですけど、競、え、泳、ー で, ね、で金メダルを3回取っておられる方です、はい。あとはイスロバキアからもですね、弊社の治療系に来られて、えー、いろいろ研究者なんですけれども、その方と弊社の施設を受けてもらったりだとか、あ, あとはですね、いろいろ、まあ、世界的な医療の中で、どうすればこう南米の患者さんに貢献できるのか。 まあ、そんな話ももさせててらっております、えー、こちらは、えっと、香港にある芸能、まあ、グループなんですけれども、まあ、そこの人たちも弊社の顧客になってます、まあ、これは去年開催させてもらった弊社のサミットなんですけどお医師及び理学療法士などの医療従事者の方合計でも800名以上の方、まあ、来られて開催させてもらったりだとかいろんなことをさせてもらっております、まあ、この辺はその時のシーンになっております はい、こちらは弊社のいろ連携先のクリニックで実際に、えー、難病の患者様の症例検討会、まあ、セミナーみたいな形なんですけど、まあ、定期的に開催させてもらってますのでそこでやってますで最近は、えっと、オンライン診療ですね今、えっと、クリニックさんだったりとかで今年の1月からいろいろ診療報酬が改定になって新しく始まった国の施設なんですけどそちらも弊社の方で先、えー、月が開始しております新ししい事業として 実は開始しております、えー、まあこれ著書のものだったりとかいろんなものがですねまあまあドで販売させてもらった時あは最近の事例で言うとこれ多発性硬化症の方なんですけど、えっと、弊社のまあこれ難病指定されている疾患なんですけれども、えーまあ、我々のアプローチで多発性硬化症が改善しましたというふうな事例も最近出ましたまあこちらはね、まあ、診断書なんですけれどもまあまあ この辺ちょっと割愛します、ねえーまああとは他の患者様でいうと、まあ、外傷後の左前は感覚障害があられる方も、セカンのに異国が出ました、あとはワ、まあ、レンベルグ症候群って、まあ、これは病院でオンライン診療させてもらっている方ですけど、この方にも、まあ、難病指定されてあ、えっと、難治性のいわれ症状なんですけど、いい変化が出ましたとか、まあ、あと乳がんだったりとかですね、悪、え、性、ー、リンパ腫、えー、あと頭部外傷。 いろんなものにに関して、まあ、治療による効果がきたというふうなことを我々は臨床で研 究, あ研究してで実際に効果が出ているわけです。であとはあ、まあ、これは学会の発表ですね、えー、実際に医師、責任者向けの学会で医師の発表させていただいたりとか、えー、もしくは、まあ、これは弊社で自社開催させていただいた、えー、運動器通の歴史から見た特中的診断というふうな、こういったものの自社開催の学会も。 では、まあ、最近流行ってるですね、運動傾向の分野でですね、実際に年少療法前後で、あの運動傾向で、中身を観察したときにですね、どういうふうにいわゆる南部組織および結合組織というものが変化するのかというものを可視化できる形で都市療法に関して再現性を持たせようというふうな取り組みもやっております。まあ、なんで実際に腰痛がね、例えば腰骨髄とかで。 出てる痛みが減った中でじゃあ人体の中でどんな変化が起こってるのかということを、まあ、や再現性を高くするというのが目的でこういうふうな運動傾向も、まあ、自社でですね取り組んでやっております、はい、で、まあ、ちょっと話を元に戻すんですけれどもあの今日はやっぱり皆さんねこれから独立開業しようだったりだとかすで、まあ、にやっておられる方まずやっぱりどうやればまずねまず何をやればいいのかだったりだとか何を準備していけばいいのか もしくはどうやれば患者さんが集まるのかとかそんなことが小さか方たくさんいらっしゃると思うんですけどでも本当に一つだけ言っておきますねそれでも技術ですよでマーケティングリピート集客チラシホームページ私たち何でも知ってますそしてそれが一流になり続けるようにひたすらですね今日も磨いてますけれども技術っていうんですよ技術で誇りが持てて技術で 絶対にこれやったら世の中全体に広めるべきだっていうふうな確信があるかないかでですねこの生態に向けもしくは独立会議をするということがセラピストにとってうまくいくかどうか全部決まりますよということを知ってるわけなんですねなのでもう一回言います10万人以上お客さんいて200以上プリン ク, リンクあ、あのー、いろんな生態がある中でも絶対技術なんですよでそこだけ 今日は最初に私たちのコンセプトで話をさせてもらっていろいろ言ってる最初に冒頭で話をさせてもらってるんですけれどもじゃあ何、ね、で技術なのかっていうところも私の方で最初にね実際の中身のコンテンツに入る前に話をさせてもらいます。